はですね、私が初めて、えー、と曲作りにチャレンジした曲です「えー、ともに」という曲を歌わせていただきたいと思いますノリがいい曲なのでね皆さん手拍子してあの聴いてくださると嬉しいですそれでは「ともに」よろしくお願いします なる 信じ続けー ありがとうございます。